ガーリックチキンドーナツとかちょっとレジオ君のロッシュのチーズマッペラい前の4種だったのでただの1つくれたのかなこれも美味しそうですねチーズプリンパ、ね、まずはこちらのガーリックチキンドーナツから、まあ、ドーナツといっても多分カレーパンみたいな感じなんでしょうけどうんと香ばしい香りがしてきましたねやっぱりカレーパンのような感じがしますではいただきます 最初に食べたガーリックチキンローナツはシュクメルという料理が中に入っていましミマでも見たことあん、ま、るんじゃないまだ食べたことないです、ね、でなんかニンニクの効いたシチューみたいな味わいで、ね、濃厚なクリームはれはなサラダふたけしたパンとよく合ってるとてもい味しいですやっぱりカレーパンにチャーランですねでもうシチューにつけのなら納得できますドリンクはちょっと控えめな気もしますが中に入ってシチューが入っているパンと思えばとても美味しっかと思いますの、ね、でこちらもペーストさせていただきます で続きましてこちらの5種のチーズ肉まんはというかうんいやいやイラスト伸びたんですけどやっぱり開けてみたらちょっと伸びなかったですねやっぱり伸びるのは難しいのかなでもチーズは濃厚でお肉とうまく絡んでとっても美味しかったですチーズが好きすすなのでこちらも提供させていただきますそしてこちらのカフェモカブレッドこちらは噛んだ瞬間にカフェモカの大人がちょっとビターのある苦みが口の中に広がってきてとっても美味しかったです シシャリシャリリとした音もしていたので多分砂糖も変ってんですけどそれよりも苦みの方が強いんでねどちらはとょっと苦みはつきな人向けですねそこでちょっと好みが分かれるが多いなら皆さん自分はますけどでこちらもペースとさせていただきますで最後にこちらのハニーチロッキー確かミルクチロッキーは食べたことあるんですけどそれとは別のお砂糖とはまた違ったはちの香りと甘さがしサクりと広がってきてとっても美味しかったですかんだ瞬間にじわっと広がったのは良かったですね